Yes.、Yeah. <laughs> えー、Thank you. t h a y Thank y t h o u t a n k u Thank you. Thank you.、はい <laughs> えーまあね、t h a n u t a n k o u a n k y o Thank you. t h a u Thank y u t a o u Thank you. Thank u Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank o u Thank y o h a n k y o Thank y o Thank you. Thank y o Thank y o Thank y o Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank y i u Thank you. Thank y o Thank you. Thank y o Thank you. t h a n e you. t h a n e you. Thank you. Thank you. Thank y o t h a n e you. Thank you. Thank y o Thank y o Thank y o Thank y o Thank y o Thank you. Thank y o Thank you. Thank y o Thank you. Thank y o t h a n e y i u Thank you. Thank y o Thank you. Thank y o Thank you. Thank y o t h a n e y o Thank y o Thank you. Thank you. t h o u t h a you. Thank you. t h a t h n o u Thank y o t h n k you. t h a t h n k you. t h a n Thank you. Thank y t h o u t h a t h o u t h And、yes. to win this it means a lot to me, and I'm so grateful、cool、at the moment.MJAPAN one events and important think I it's to very m というのが、すごく私にと y て大事な戦いでもあり、本当に日本でも開催される大きなイベン o の一つ e あって、私に today, く重要な意味がある h で, ここ で, こととで、こ t でき s うは結構、調子、僕はよかったの o なと思って見てた h です g h ここらへんもきょうは結構、調子よかった today. Uh, I feel like you were doing just great for overall all the tournaments, all the matches.、Uh, how do you feel about that? Yeah, it feels great. Like if I am not the best player in the world, but I feel like I am the most consistent player、uh, of Taker in the world. Yeah, I can say this. So it feels so good、uh, to be、uh, that I am performing great. Yeah. It's really, this is a great sense of the w o r l I'm really strong. 私もその強い選手の一人だと自分で自信を持って言えるので、そこで、あの、この成績を出せたことをとても嬉しいですあの逆にこう一番今日辛かった試合まあきついなと思った相手とか試合はどれでしたか Were there any player を見ているかを見ているかを見ているかを見 e this time? This time?、Uh, yeah, there were many players 見ているかを見ているかを見 e いるかを見て i るかを見ているかを e ているかを見ている n を見ているかを見てか えっと、セミファイナルでのミュエル選手、そして、まあ、やはりラッチ選手ですね、まあ。この2人はとても結構きついなという気持ちになりましたあの。逆に今日の自分のベストパフォーマンスが出た試合はどれですかやっぱり一番最後の試合だったのかそれともどっか途中にあったのか、uh, Among all those matches that you had today,、uh, which was your best performance?、Uh, was it the, the final or some other matches?、Uh, I think it was the Before, because、uh, uh, in semifinals, it was the first time I was playing against Mio. u、uh, In finals, I knew that、uh, what, what kind of player he is、uh, and how he's going to react to my moves and stuff. So, yeah, I did my best, I think, in, in the grand finals. I t the second time, the first one was the first time in the semifinals. The s e c o n time in the semifinals, Mio is the first time in the semifinals. やっぱりどういうふうに僕の動きに対応してくるのかっていうのが大体もう分かっていたのでやっぱり自分の力を持出せたのは決勝です。あのこの大会全体としてどういう印象を受けましたか、ね、Well, overall, what do you think of EVO Japan 2023?EVO Japan! <笑><笑> Last time when I came to, to EVO Japan 2019,、uh, It was easier for me to win because I was unknown and nobody knew me at that time.、Uh, so I was, was, I was surprised for them. But this time it was so stacked and so difficult.、Uh, this year's EVO, I think,、uh, was the most difficult tournament of the year. Uh, えっと、まず私が初めてにエゴジャパン2019でここに来た時、まあ、私のことを知ってる方ってそんなにいなかったんですね。なので、あの 感覚としましてはすごく結構簡単に勝てたというかみんな僕のこと知らなかったから勝てたのかなという気持ちもあってそういう面では自分も結構あの簡単にいけたんじゃないかと思ってるんですけどやっぱり今回はやっぱりあそこで勝ったことによってみんなが僕のことを知っていただからこそあのすごく難しい面やっぱり対応されてる面もたくさんあったなと思って結構大変でした。なるほど、あのー、僕は I never b e e n t o Pakistan. You should visit. You should visit. You should. How do people in your country react to wins after winning all those matches and all those tournaments in Japan and overseas? My country? Yes. Okay, so my country,、uh, the reason, the one of the r e a s o n that I like my country is that in my country, regard, I am kind of celebrity.、Uh, mm -hmm. People,、uh, even superstars in the movies, they know me, in Pakistan, and、uh, big celebrities know me. So, and also I got a lot of opportunities, uh, uh, and I am a brand i n v e s s a m s u And Zong and Singapore. So、yeah, they are pretty good、uh, as a reward of taking my big business. So I'm so happy. w I'm so w i happy. m I'm so happy. vs teenage I'm so n online happy. e s I'm so happy. m m i n on I'm s so d happy. あの映画の大スターだったりそういう人たちも僕のことを知っているし、まあ、あのいろんな大会で勝ったことによってサムソンのスポンサーがついたりとか、まあ、いろんなところのスポンサーが僕を応援してくるようになってあのそういうのもやっぱりこの大会でいろんな大会で勝ったご褒美だとは思っておりますそしてすごく幸せだなと思ってますなんかあれですよね 出てるの映像は僕見たことあります。いいうわけでじゃあ早速ですけど次の目標は何でしょう<笑>目標。 Do you have any other goal that you want to accomplish for the next yeah, goal? Yeah, winning they can go to、it. i r I never want to convert to it. So winning this year, this year is going to be the last one that、uh, yeah, they can take it seven. To,、uh, last t e k e it seven, go to it. So I want to w i n t h i s years to convert to it. That's my biggest goal for this year. I have to work so hard for that. えっと、まあやっぱ鉄拳ゲートが出るということで、鉄、ま、拳、あ、セブンに対してのまあ大会というのが、もう、鉄拳エット前ではもうラストになってくると思うんですね、なので、その大会とかで、できるだけ勝つっていうのが僕の、えー、まず一番の目標で分かりました、じゃあぜひね、えー、ちょっとパキスタンで一回、原田のバーを収録したいなと思うんですけど、あなんかでも、パキスタンで収録すると、なんか、アッシュはパキスタンではスーパースターだった話なんで、なんか すごい高額なギャラを要求されそうなんですけどあのもしたけスタンで裸の場収録するきは無料で出てもらえますか<笑>、so we'll Uh, you to be on the Harada's bar and we want to record that in Pakistan. But、uh, as you said, you're a big star over there, so are you going to charge us a lot or are you actually willing to be on the show for free? No, no. Harada s a e I'm g o i n to e on the show for f e e I'm going to be on the show for f e e I'm going to be on the show for f e e I'm going to be on e show for f e e I'm going to y e on e show for f e e I'm going to be on h e show for free. I'm going to be on e show for f e e I'm going to be on e show for f e e I'm going to be on e show for f e e I'm going to be on e show for f e e I'm going to be on e show for f e e I'm going to be on e show for f e e ね yeah. Please give some message to your fans and also the community in Pakistan. First of all,、uh, I want to say thanks to my sponsors. They are My Red Bull、uh, Global Sense、uh, is a Japanese sponsor, and I'm a Saudi sponsor. these I recently joined my team. So,、uh, I think they believe in me. and、uh, I'm just so grateful that、uh, they have been supporting me for like、uh, two, three years.、Um, and to my Pakistani fellows, I want to say thanks to them because I, I think it would have been possible without their support.、Uh, and I play with them, I became, I became this strong because of them, and I,、uh, this is because of them. はいえっと、まずは本当にすべてのスポンサー様、えー、僕のことを信じて、そしてこの2、3年ずっと応援してくれたことを本当に感謝します、そして、えー、パキスタンのみんなにも、えー、コミュニティなんですけれども、えー、彼らのおかげで今の自分があると思っています、一緒に練習できて、彼らが僕を強くしてくれた、だから本当に感謝を申し上げたいです。 僕の友達なんですけども一緒にプレーしてくれてる友達その3人 に,、えー、にも、えー、本当にお礼を申したいというか本当に感謝の気持ちを示したいです。 終わりました。というわけで、えー、アフラン・橋シス選手でした。ありがとうございました。Thank you very much for the interview. Thank you. c o n g r a o u l a t i o n s